過去2シーズンを上回る投打でのパフォーマンスや、初参加となるワールドベースボールクラシックでの躍動にも多くのファンはイメージを膨らませている。そして、プレー同様に関心が高まっているのが4を迎えるラインオフ以降の挙集だ。すでに獲得候補としていくつもの球団名も報じられている。 もちろん、今年で在籍6シーズン目を迎えるエンゼルスも、再び大谷と契約を結ぶ可能性は残っている。今オフには補強を立て続けに行ったことは、大谷が望むポストシーズン進出を狙うという球団の意志の表れに他ならない。勝利を求める背番号17を来季以降もつなぎ止めるため、チームが生まれ変わることこそ最重要のテーマとなる。 しかし米国内からは、今季のエンゼルスに対し先行きを危ぶむトピックが報じられているようだ。スポーツサイト、カネーションはシーズン開幕を前にして、タメディアが実施したエンゼルスファンを対象にしたアンケート、そしてその結果を伝えており、大谷の今後にまつわる内容のものを取り上げている。 同サイトは今季終了後にフォニーブなることに触れながら、エンゼルスにとどまることもあり得ると指摘している一方で、今回行われたアンケート内容を紹介。諸平を大谷のエンゼルスでの将来についてどんな結果を迎えるかという問いかけに、対しその回答はかなり目の覚めるようなものだったと記している。続けて、なんと47。 6% のエンゼルスファンが大谷はフリーエージェントで去ると考えており、さらに 17.5% のファンは彼が期限前にトレードされると考えているようだ。つまり 65% 以上のエンゼルスファンが大谷がエンゼルスのユニフォームを着るのは今季限りだと答えているというファンの反応を掲載。加えて残りの34。 9% はシーズン中あるいはシーズン終了後に契約延長をすると考えているとも付け加えた。さらに同メディアも大谷、そしてエンゼルスの今季を展望している。彼にとってお金は問題ではないとされるが何があっても記録的な契約を結ぶことになる。しかし彼は勝ちたいと思っており、ワールドシリーズのタイトルを争うことを望んでいます。 エンゼルスがそれを提供できない場合、彼はおそらく2023年に別の場所でプレーすることになるだろう。大谷の挙手について様々な憶測も流れる中、現地メディア、そして誰あろうエンゼルスのファンこそ冷静な考えを示していることが伝えられている。チームは今季、プレーオフ進出という極めて明確な目的であるものの、